大家好我是 PersaSaka 我做完明太子之后发现超酷的脚娃机，这是机器人呢超酷的对然后它这个是迈你斯斯呢往前进右膜里往右转右腿里斯哥的后退ここはどこですかここはどこですか就是对好那我要来玩了他这个超酷的机器人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 で、えー、っと、前に進む。おお。え、掴む。あ、でも、ああ、ああ、あ掴む、で、前に進む。お、う、ああ、ああ、ああ、ああ、びっくりしました。おお。おお。おお。おお。ちょっと、もうちょっと、もうちょっと。ええー。ああ、掴れない。うん。ああ。ええー、難しい、難しい。ええー。 ええー、これれどう、取れないやダメでしたね。<笑>あー 下次再挑战看看好了看你看哥哥 またまたえー、ちょっと待ってすごいこれ。<笑>